どうも、六代目ですということでこちらの写真をご覧ください畳の下にですね新聞紙が一面に敷いてあったんですがシロアリさんが見事に読まずに新聞紙だけ食べてましたこういう風になっちゃうんです新聞紙は湿気を吸っちゃうとなかなか湿気を離してくれないのでこういう風に虫やシロアリが来やすくなります昔はですね新聞紙を敷いいいいた方がいいという 思いい込みみががあったみたいですが実際は敷かない方がいいんです昔敷いてたのは隙間風を防ぐためとかなんかインクが防虫作用がとかどうのこうのとか私が有力だと思ってるのは昔の家ですね2階の天井がそのまま畳の下の床板になってたのでそこからホコリが落ちないためとかそういう風なやつならまだ良かったのかなと思いますけど今の時代必要はありません畳の裏にもあの まあ、どことかにも裏シートは基本的には貼ってありますのでそういうふうにわらくずが落ちるというのはほとんどありませんですから新聞紙を一面に敷くのはやめてください、えー、ここのお宅ですね白アリ駆除業者さんがぐすぐ近くにありましたので点検してもらって今は白アリがどうもいないようだということで畳を敷きましてであとはここ数日のうちに白アリの予防をするそうです新聞紙はもう敷かないと